こんにちは。本日は STM32 マイコン体験実習、組み込み AI 編、ニューラルネットワーク実装編のプレゼンテーションをご覧いただき、ありがとうございます。組み込み AI を実現するためには、学習用データの収集、学習用データのラベリング、ニューラルネットワークモデルの学習、マイコン用コードへの変換及び圧縮、そして、 推論モデルの実行という5つのステップを踏む必要があります。本プレゼンテーションでは、この中からマイコン用コードへの変換及び圧縮について解説していきます。なお、本実習を進める際、事前に本体験実習のデータ収集、学習編が終了している必要があります。本プレゼンテーションでは、 データ収集・学習編が完了していることを前提に進めていきますのでご了承ください。ここで本実習のプログラム構成について説明いたします。本実習は全部で8つのパートに分かれております。1つ目の AI 解説と2つ目のツール解説は座学の内容になります。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 本プレゼンテーションは5つ目のニューラルネットワーク実装のパートとなります。本実習の目的は、学習前と学習後の推論実行の精度の向上を実感していただくことではなく、組み込み AI の開発に必要な開発手順を習得していただくことが主な目的となっています。ここでは、 本体験実習のデータ収集学習編で再学習したニューラルネットワークモデルを評価ボード上のマイコンに実装します。組み込み AI 開発環境 STM32CubeAI を使用して再学習済みモデルの分析、検証、圧縮を行い、統合開発環境向けのプロジェクトファイルを生成します。その後、 ツールの動作確認で使用したサンプルプロジェクトにネットワークモデルのデータをインポートしてターゲットに実装します。では、まず最初に STM32CubeMX を起動して Access to Board Selector を選択します。次に左上の PartNumber Search 欄に BL475E IOT01A1 と入力しますと、検索結果として右側のボードリストにボードが一つ表示されます。ここで注意が必要なのですが、今回使用するボードは BL475EIOT01A1 という末尾が1で終わるボードを使用しますが、末尾が2で終わるボードもありますので、 間違って選択しないようにご注意ください。今回使用するボードは、末尾が1のボードになります。最後に、該当のボードをダブルクリックしますと、ペリフェラルをデフォルトの状態に初期化するかどうか聞かれますので、Yes を選択してください。プロジェクトの初期化設定画面が表示されます。 ここで組み込み AI のライブラリを追加します。画面上中央にあるソフトウェアパックスよりセレクトコンポーネンツを選択します。そうしますと右のような画面が表示されますので左側のソフトウェアコンポーネントクラス欄にてアーティフィシャルインテリジェンスのチェックボックスにチェックを入れます。右側の X c u b e AI を展開して X-Cube AI のコアのチェックボックスにチェックを入れます。また、アプリケーションのプルダウンメニューより、バリデーションを選択します。最後に、右下の OK ボタンを選択します。次に、左側のリストからソフトウェアパックスを展開し、X-Cube AI を選択します。 X-Cube AI の設定画面が表示されましたら、Configuration 欄の Add Network を選択します。モデルの設定画面が表示されますので、Model Inputs 欄のモデル名を Network から HARIGN に変更します。また、その下のモデルの種類は、プルダウンメニューより Keras を選択します。 モデルの指定欄にて、ブラウズを開いて、データ収集学習編で生成した再学習したニューラルネットワークモデル、harign.h5 というファイルを指定します。こちらのファイルは、fpaisensing1 のフォルダーの中のユーティリティーズ、utilities, ai-resources, training scripts,har, results, のフォルダーに保存されています。ここでマイコン上での検証を有効化するために、プラットフォームセッティングスタブにて、コムポート設定を USR t Asynchronous、Found Solution を USR t 1に設定します。次に、画面上側にあるウィンドウメニューより、 アウトプッツのチェックボックスにチェックを入れてログが表示されるようにします。画面下側のアウトプットタブを選択してコンソール画面を表示します。本実習のツール解説編で入力されたモデルのレイヤー構成、モデルの規模、メモリ使用量などが算出される分析機能について紹介しましたが、 アナライズボタンがその機能に相当します。こちらを選択しますと、ボタン左側に分析結果の情報が表示されます。また、元のモデルと変換後のモデルに同じデータを入力した場合、出力結果にどれぐらいの差異があるかを確認する検証機能についても紹介しましたが、PC 上で検証を行う場合の機能が、 バリデートオンデスクトップのボタンになります。こちらを選択しますと、コンソール画面に検証の結果が表示されます。以上の設定が完了しましたら、設定内容を反映した再学習済みのモデルを含んだプロジェクトファイルを生成します。プロジェクトマネージャータブを選択し、プロジェクトネーム欄に プロジェクト名、ロケーション欄に保存場所を設定します。最後に画面右上のジェネレートコードボタンをクリックしてコードを生成します。ポップアップ画面が出ましたらクローズを選択します。ツールの動作確認編で使用したサンプルプロジェクトに 生成しましたプロジェクトファイルのネットワークモデルのデータをインポートしてターゲットに実装します。先ほど生成したプロジェクトファイルのフォルダー内にヘッダーファイルが入っている inc という名前のフォルダーとソースファイルが入っている src という名前のフォルダーがあります。src フォルダーの中に harign.c というファイルと harigndata.c というファイルがあります。同じように inc フォルダーの中に harign.h というファイルと harigndata.h というファイルがあります。ここで これらのファイル4点が見当たらない場合、もしかしたら、network.c、network.data.c、network.h、network.data.h という名前の4つのファイルがあるかもしれません。その場合、stm32cube.mx の設定時に、モデル名を設定する箇所があったのですが、そちらの名前が HARIGN という名前に変更されておらず、デフォルトの名前であるネットワークのままになっていることが原因と考えられますので、再度モデル名を設定してから作業を進めていただければと思います。次に、これらの4つのファイルを既存のサンプルプロジェクトへ上書きします。コピー先はそれぞれ画面に示すフォルダーになります。 二つのヘッダーファイルは inc フォルダーへ、二つのソースファイルは src フォルダーへコピーしてください。コピーできましたら、コピー先のフォルダー内で、コピーされた四つのファイルの日付が、先ほどプロジェクトを生成した時の日付になっているかどうかをご確認ください。最後に、 ツールの動作確認編で使用したサンプルプロジェクトを統合開発環境で開きビルドを実行します。プロジェクトメニューより全てを再ビルドを選んでください。次に今ビルドして生成されたコードをターゲットマイコンにダウンロードしてデバッカーを起動します。プロジェクトメニューよりダウンロードしてデバッグを選んでください。 プログラムがダウンロードされてデバッカーが起動しましたら白い丸のアイコンをクリックしてプログラムを実行してくださいスマートフォンアプリの STBLE センサーを起動してデバイスの接続を開始します接続が完了し下側にアイコンがいくつか表示されましたらその中から アクティビティでコグニションを選択して動作確認してみてください。現在動いているニューラルネットワークモデルは、先ほど再学習した結果のネットワークモデルになります。ツールの動作確認時の挙動とほとんど変わらないと思いますが、本実習の目的は、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 マイコン用コードへの変換及び圧縮、そして推論モデルの実行という5つのステップを踏む必要がありますが、本実習を通してこれら5つのステップを体験し、理解を深めていただけたら本体験実習の目的は達成となります。以上で本プレゼンテーションを終わります。 プレゼンテーションを最後までご覧いただきましてありがとうございました。